はい、皆さん、こんにちは。俺です。ということで、今回は、あの、ホラーゲームをやっていくんですけど、えっと、まあ、さすがに僕一人じゃ、ホラーゲームプレイは無理なんで、ある一人のゲスト呼んでます。どうぞ。どうでう今回、じゃあ、この、うつくんとね、共にこの、ザーディーズ・メイズっていうホラーゲームをやっていこうかなと思います。よし。はい。はい、じゃあ、始まりました。うわ、暗っ。<笑>ちょ、待って、タイトルのあれどこ行った<笑> はいはい。ちょ、待って、タイトルのあのー、綺麗な景色はどこ行ったはいんで、今回はね、このなんか、このゲームのクリア方法はね、なんか、あのー、ザーディーっていう、あのー、カかしのバケモンがな、え、住み着いてるトウモロコシ畑の中になんか変な、あれがあるらしいんで、あの、カボチャみたいながあるらしいんで、それを壊し、あ全部壊して逃げ切るっていう。 ゲームらしいです。あ、これけブックして変えると。<笑>そうそうそ う, そ う, そ う, そう。で、で、なんかね、あのー、情報だとね、なんか、この畑にはなんか、たくさんの、なんか、化け物がいるらしいんで、まあ、そいつらを、まあ、回避しつつ、こうしていくみたいな。やっていきましょうか。うあ、なにこれこうしてるサボテンみたいな。お、ええー、取れた、取れた、取れた。なにこ れ, これ<笑>え、なにこれカメラカメ ラ, じゃ、ね、カメラあ、これも取れるやん。オのノ。オーノやん。オープンザゲート。 えっ、ー、と、待って、ちょっと探索していいですかここら辺はでもここ、家入れる入れんの、それ。あ、鍵がかかってるみたいな。<笑>殴んな。れ<笑>殴れるやん、これ。最高、俺の大好きな殴りプレイ。いね、ていうかさ、かこれ夜だ。わかんねんだよ。な、これ、なんか、お何その地球。おー。えお、えなんか動いたで、ね、今。おー、怖い、怖<笑>い。おー、怖 い, い。おー、おい。いい、うーん、けられるー。 はい。えー、っと、あ、これみたいですね。この、これがとうもろこしバディみたいはい。えー、っとね、まずは、かぼちゃを探しな、探さなきゃいけないんだけど、勝手やつは悪いな、はい。とりあえず殴ったんだけど。おはい、え、え、はい。おおおおえ、え<笑>、え、え、田中さん田中さんですか<笑>あおい、すいません。え、おい、え、い、おい、絶対が、おい、田中さんの予想おかしいぞ、これ。ね、頭。<笑>行くぜ、突ってやる。やめろ、やめろ。え、なんか持ってないなんか引きずってないこれ。ちょちょちょちょバックバックバック、バックバックオ えあ、あ、あ、行った行った。あああ あ, あ, あ, あ, あおい、行ったはははうわびっくりしたえ、ね、あのさ、なんかあれ、あれなんか違くねあ れ, マップ変わったあれマップ変わったあれマップあ、ランダム系あ、ランダム系っぽいね、どうやら。トイレも何もない。<笑>うわぁ、待て待て、おい、逃げろ逃げろ逃げろ。おい、クリボー来た、クリボーえ、なんかさ。おうん。あ、あれ あ, あ, あえ、え、何あれ何やれえ、何かいる何かいるおい、な、えー、あはははあれあれえっとねどこだカボチャえ、また、また切れたええ、いしいおいしいしえ、何やねんえ、何やねえあえ あ, あれ塞がれてるくない？ええ、なんでなんで なんで ?What?What What do you like? えうわ、ん、ちょっと、ザーデーザーデー来てる、ザーデー来てる、ちょザーデー来てるって、おい、ちょザーデー来てるって、ブリブリブリブリ。あっ、壊せた、壊せた、壊せた、壊せた。よしよしよし、<笑>逃げろ、逃げろ、<笑>逃げろ。げろ<笑><笑>やばい、ザーディーから逃げる、ザーディーから逃げる。とりあえず、えっ、ー、と、おい、え、何やにえ、何にえ、何やにえ、お, おクリボークリボウ。あははははクリボウ壊せた。<笑> え, え、え、なんでなんでえ、なんでお前いんのちょ、さっき後ろおったやんけ。 行きたいけどさ、<咳>あの中だからわかんない。おお、ええ、ええ、なになに、え え, なになになにえ、なになに、ええ、なになに、なになに、あれ、なにあれ、お尻神みたいな。あれ、あれ本気の意味ね。なに<笑>あの、尻神の化身みたいな。お、お, お来た来た来た来た。うん。どんなってんの、今これ。あ、川田家の中います。 あれあ あ, あああははは殺された<笑>かぼちゃー。かぼちゃどこよえおーおーおかぼちゃかぼちゃ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。これザーディー来てない壊せ壊せ壊せ。ちょっと待って、してなんか知らんけど左クリックいかん。なんでこれ<笑>おー来てるザーディー え、ちょ待って、なんか怖ていんだけど。あ。逃げろけげろ逃げろい、げろ逃い。ろけげい、逃けろ・逃げろ逃げろえない。いもう、もう一個出てきた、もう一個出てきた。お、いいね、いいね。え、怖せん、壊せん<タッ>。え、ちょ待って、どうすんのえ、え、なになにえ、な、だ、誰誰誰誰誰誰誰誰。誰, 誰だれ誰誰だれだれ<タッ>え、誰か笑ってないえ、ちょ待って。<タッ> え、ザーディ来てるよね、あれ。どうすんの、これ。今壊した、今壊したちょっと待って、壊せへん。なんで<笑>おかしくねほら、来てるし。どうすんの、これ。無理じゃない<笑>え、え、なんか来てる、なんか来てるえ、え、なんかえ、なんか似体るんだけど、<笑>なんかえ、誰誰誰え、ザーディ2体目うわぁえ、<笑><笑><笑>誰誰誰お前え、パンプキンジャック、誰<笑>マジでおったよえ、なにこれえ、なにこれ え、何これえ、これ何これ何え、壊せられないよお、お、来てる え, え、え、え、来てる来てる来て る, きてるバカバカバカあれ落としてなくなった。いや、もう切れんだよ、お前あれあれ今来てたよね、ザーディ。あれ消えたよえ、てことは、パンプキンジャックと あの、死神の化身に注意しろと。え、三体いるってきつくない結構きついよ多すぎるんでんだけど。それでカボチャをどれぐおおー来てるーザーディーさーん、ザーディーさんいますよー。えっと、こっちが正面。ええなになにええなんか、な な, な, なんか、なんかいる、なんかいる、なんかいる、え四体目もしかして。えあ、じゃああ、あれあれじゃね あ, あ、あれじゃん。あの、死神の化身じゃね違う釣りしてたでよ。<笑>釣りしてんなお前じゃねえの、あれ。 開けれるよねこれ。俺開けれるやん。おい。ジャディさん お, おい、え、え、なになにえ、今なんかいたね今なんかいた今なんかいた今なんかいた今なんかい た, かいたえ、今なんかおったで。<笑>え、今さ、向こうの方に誰かおった。<笑>マジあーなんかあのー、さっきのお前みたいな。<笑>あ、俺おった多分お前。多分お前がおった。<笑>えっと、さっきさ、なんかパー、パン えあの、かぼちゃ。あ、やばいやばい。あ。やばい。壊せん。壊せられない。ええちょ、壊せられないんですけど、なんでおぉ、来てる来てる来てる。え、ちょ、壊せん、壊せん、壊せん。ば<笑>らやろ、おじゃあ、俺はトウモロコシを渡っていく。あ、でも、それでいけんじゃん。ほらほら、いけたいいけ た, いけた うええやったぜ謎の逃げ切り方でいけた。あれいけたえ、なんであいつ来てんだ<笑>あいつ、問ンドーム用で来るじゃん。え、待って、カボチャが見つかんないんだけど。え、そもそもさぁ。ああ、カボチャカボチャカボチャ。<笑>壊せん、壊せん。なんでだからなんで壊せないのおかしくないでおかしくないですかなんで壊せんのだから、左クリックしても。 反応しない。右は右。え右うん。てかエマを持ったけどさ、これ、トウモロコシ畑の中入るとさ、なんか長くいるとさ、確かザーディ出てきたよね。あれ多分ギリギリまで出ればさ、多分大丈夫なんじゃないか。うん、普通に追っかけてきたったらついてくるんじゃん。えうおぉちょ、待て。あ、やばいかもしれん。やばいかもしれん。お前、お前この状況でさ、こいつ来たらやばいで。 これさ、前からザーディ来てるってことだよな。多分来てんちゃう、これ。あれおらん。あ れ, あれおらん。あー、後ろだ。あ、後ろかい。後ろだけど、こいつ壊せんのよ。さて、ザーディさん何度かしてください。僕解放してください。お願いします。うわっ、むごいな。